すごいね東京でもこんなに派手な店は見たことないよ。そりゃもう、ここが何をノンバーワンの店です。高い。そ天堀来てグランドエヨランヤなんてタコなしのタコ焼きみたいなもんですわ。いや、先生には遠路ハルバルお越しいただいたんやから、今日はたっぷり楽しんでもらわんと。ささ行きましょう。 でもさ本当に大丈夫なのこっちってこれもんおいって話じゃな い, いやこっうそ な, いなことありまへんてもう先生何で言うたら信じてくれはるんですかでも蒼天堀って言ったらあの大見連合のお膝元でしょ町ごとヤクザのソ窟みたいなもんだろはははまあ ましてやこの手の店なんても う, うあそこの席あれ絶対ヤクザだよやっぱり私帰るよ大丈夫ですってほんまに物騒な店も確かにありますけどこの店に限っては絶対安心折り紙付きですああれは確かにヤさんやけど <笑>この店じゃししゅうしてて、ますよあっりらさあ<笑>でもね。 こんばん は, は。失礼します。失礼します。いや。こんばんは。どうです。女の子もつ粒ぞろいですよ。この方な、東京のでっかい会社のお偉いさんやで。ほら、君らも顔うっとき。<笑>やっぱり偉いさんなんや。なんか貫禄あるおもた。東京から来はったんですか。 かっこええですね。こっちには病気張るんですか？<笑>いやあ、今回はたまたま出張でね。ここもこの人に無理やりね。そうせやから君らがたっぷりサービスしてくれんと。私の面目丸つぶれ。頼むで<笑>なんや責任重大やわ。じゃあまずはお飲み物からやね。何言っちゃいます。どれ？ ほう、シャンパンで十万か。だけはシャンパンに結構するもんだね。そしたらまず。シャンパンいっときましょうか。おいおい、大丈夫か。十万だぞ。大丈夫大丈夫。先生はもうお金のことなんて気にせんと、存分に楽しんでください。シャンパンパねありがとうございます。でも、一本でえんですか。え。 トね東京の偉エライサンモーニョニー、おくりもちゃいます大阪エ人ストスチアやんけ、ティアオモアレマシューンんチョトキんなるほど。確しかに、その通りやよ o s h a フィルマーのサンマーのサンマーのなよ、本やねお前らのボイトニア。ねえ、ええわ。よ本おっとれ。 さっすが男前お願いしますうわすご い, い, や い, いなもういっぱ<笑>いやははははははははははにぎやかでいい店じゃないかでも前にこっち来た時は全然知らなかったよああ この店が有名になったのはつい最近なんですよ。そうなのか。ええ、少し前に支配人が変わって、そこから急に。ふん、支配人くらいでそんなに変わるもんかね。それが、引き抜きから何から、ちょっと大声でえんようなことまで、ずいぶん派手にやったみたいで。箱のでかさだけが取りやったこの店を、あっちゅうまにトップに乗っしゃげてもたんです。 ずいぶんのやり手みたいだね。そう、うちの支配に、夜の世界では知らん人がおらんちゅうくらいの有名人なんですよ。そうなのかいうんそりゃいっぺんお目にかかってみたいもんだね。ちょっともう、ええかげにしてるこっちは金払っとねえぞちょっと触るくらいいやいや。お前もまださ、ささんなわけあっか お客様、当店はお触さわり禁止です。どうか、その辺にかわいあち<笑>ゃな<笑><笑>おんのたりおりやんにとら。おかか、たいがいにせんと、たいがいにせんかったらなやきんぐ どっちかに払っとんのやぞ。ガタガタ脱がすね。このボケ。おいおい！全然大丈夫じゃないじゃないか。逃げよう。ああ、この店で暴れるやなんて。まあ大丈夫。すぐ収まりますよ。だからなんでそんなこと言い切れるんだ。出てくるからですよ。彼は？ 何で<音><笑><音><音><音> ありがとうございますえ何よお前ケ持ちちゃうんかよく間違われますですが違いますええせやったら何やねん悪い申し遅れました私当店支配人の真島と申しますお前が支配人やと えあれが例の<笑>この店はヤクザが好きっとのかいお見苦しくて申し訳ございません。こう見えても肩ギです。それよりもお客様、恐れ入りますが、当店でのお触りや暴力行為はどうかご遠慮願います。えっ君にご案知れない。<笑> 力できてみろ<スルー>そのくけそうしてう<笑><笑> こいつはおごりやたーんともいいヘッ<笑><笑>どうや神様からのおめぐみはありがとうございます私はこの先を一度浴びるように飲んでみたかったのですが。 おかげさまで夢が叶いましたこやお客様重ねてお願い申し上げますそろそろお引き取り願えませんでしょうかもし これ以上営業妨害されますとしたら何やコテリアらっゃつさったしゃあないのうおういっちょ景気のやれや そこまでお客様がお望みなら、このマジマ戦友ながら、お会いたしましょう。ただし、私からは一切手出しはいたしません何しょう。お客様は神様ですから、何<笑>だそんなこと抜かすか。な、ね、めおて 危ないんな<笑>危ない危なあ危なあ危ない危ないすない危ない危ない危ない危ない危ないな危い 直接この野郎直接の人を見つけてます。<笑>お静かに<笑>こちらのお客様はご覧の通り店内での違反行為を繰り返し皆様へご迷惑をおかけしました。本来ならばこのまま警察へ出頭していただくべきだと存じます。ですが。 どうかそれはご容赦願えませんでしょうかえっんだそんなこちらのお客様このまま警察へ突き出されればこれまで築かれた社会的地位を失うことになりましょう一時の気の迷いに対する報いとしてはあまりに酷ではないでしょうかそこでお客様に一つお願いがございます 俺にはい夜の世界の流儀として酒の席での失態は酒で注いでいただきたいのです<笑>今日この場のお題全てお客様がご馳走してはくださらないでしょうか総天<笑>製薬営業本部長様ともなれば年間接待費は 奥をくだらないはずあそれ俺らいいつの間に、no、お客様を犯罪者にしたくないですが他の皆様にも変わらずこの場を楽しんでいただきたいすべてはこの私のわがままですどうか私のわがままを聞き入れてはくださいませんでしょうか わ, わかった皆さんがそれで言うてくれるならこの場のお題全部俺が持たせてもらうそれで許しロってこれんやろかありがとうございますこちらのお客様はこうおっしゃってくださいました皆様いかがでしょうか とうございます皆様の寛大なお心遣いありがたく頂戴いたします勇気あるご判断をなされたこちらのお客様にも拍手を<笑>では引き続きどうぞお楽しみください楽しみなおつぁはありますけど。<笑><笑> あれがここの支配人はいなるほどなこの店がナンバーワンになった理由が分かった気がするよ彼を見るとみんなそう言いますキャバレーグランドの支配人マジマゴロウ天うりの夜の帝王中やつですわ ああ。 支配人、先ほどはありがとうございました。いつもすみません。フロアどう。えれた。落ち着いたか。はい。あらかた元の通りに。ただで飲めるとわかって注文がひっきりなしですよ。ええええ。ネあいつらけがいえ。 突き飛ばされれた斧のやつもこれと言ってマキちゃんにはボーナス弾んだれよ父も生まれて何もなしじゃモチベーションガタ打ちやはいそれは先んじて伝えておきましたならええわあの暴れてたドアホ一応見張っときや名刺は抑えちゃうるがないトンズラ股間とも限らんからなそちらの方もすでに手配しています よっしゃスタッフは最近どんなアンバイーおおむね問題はないのですがなんやねん先月入ったかなえちゃんなんですけどちょっと他の子特に桜子ちゃんとうまくいってないみたいでまたその手の話かいな女っちゅうのはほんまめんどくさいの私からも話はしてみたんですがなかなか あったあった俺からも話 し, しとくすみませんお手数ですがお願いします失礼します なるほど。 どうしましまた支配人さんのおかげで、えー、商売ができそうです。ほんま、ありがとうございます。先生、どないです、この店。気に入っていただけましたいやー、いい店だよ。最初はどうかと思ったんだけど。 Yeah. <laughs> Okei,、okay, niin se on... Niin kuin... Okei,、okay, hag. Eli, eli kun... Japanissa ei ole välttämättä ihan tyypillistä, että toista työntekijää mollotaan pomolle. Reettäistäis. Titiuri. On vähän narsenettänyt. メンはリーはよろしいですか Veto-ominen toimii varmaan. Kukahan liberaali tää käännös itseänsä on? Vaikka perästi. オキャッシュ internetin on sitä mieltä, että osa, osa tästä on pelistä hyvin lokalisuuteen osa taas ihan niin, että se ei välttämättä Kehisi, että sottelee eriytyttä rahalla. お, なてカリておいまだ頼んだのこね の, のかよ。 どうしましま何でもあらへんお楽しみのところ失礼いたしますなんだやっと持ってきたお？あんたは眼隊の支配人さんじゃねえか酒は人の金で飲むに限るよなあ、ま、ったが<笑> お客様ちょっとお話があるのですがご足労願えませんでしょうかなんだよ人が気持ちよく飲んでんのにお時間は取らせませんどうかしょうがねえなほかならぬ支配人さんのお願いだ さてちょっくら言ってくるよあの支配人この方は俺が相手するお前は仕事に戻れはい分かりましたさあ参りましょうはいよ してるじゃねえか。ついこの前まで看護鳥が鳴いてたってのにな。<笑>変われば変わるもん。<笑>何しに来たんや、佐<笑>賀。そう邪険にすんなよマジマちゃん。ちょいとお前さんの働きぶりを確認しにな。これも仕事だ。<笑><笑> まあただで飲めるとは思ってなかったけどな来るならちっとは行儀をしてくれんか客が減るっちゅんおおそいつはすまなかったなついはしゃいじまったよこ<音楽> キー聞いたンさっきもご活躍だったらしいじゃない。さすがはマジマゴロ。そうでもの夜の帝王だ。客との喧嘩を見せ物に仕立てて、ついでに飲み台まで取り上げちまうなんてよ。なかなか気が利いてるな。やっぱりお前。 が向いててるって自分でそうは思わねえのアホぬかぜ。誰がこんなこと好きでやるかっちゅうね。オッケー、セイレー前、今の立場のありがたみっていうのがわかってねえよ。金も地位も名誉もある。ところや女だってずいぶん寄ってくるだろう<音楽>。そんなことは望んでないってか皮肉なもんだ。 そんな誰もが羨む立場を得たお前だけがただ一人この町で別の何かを求めてる<笑>幸せってやつはいちいち意地悪にできてるらしい今日は随分おしゃべりやないかしけたつらのお前を見てたらなんとなくなでもまあこの現状お前が気に入らないのは当然だこれはお前への罰なんだからな Niin, joo, me vilkasin osipori on tosiaan kuuma pyyhe ja niillä niinkun ei pestäkääsiä vaan kädet pyyhitään, näin tota noin, niin ku Tänne, että minä myös on niinkun kuumin pyykkiäsi. Tansimareja, olemme Shimano'n kroodit, mutta kummari. Soroso ro hondaiin haitekuremahenka. 俺はいつになったら極道に戻れるんやあ、たぶんお見せ。何度目だろうな、そのセリフ。どうしてそんなに極道に戻りたいのかねわからないよ。どっちかさ。ああ。あんたにわかってもらう必要ない 今月り上げこの調子なら来月にはノルマの一億達成するでスタミリアおおそりゃすごいとぼけんな達成したら島野 の, の親父に俺が極道に戻れるよう口利きする約束忘れてへんやろなさあそんな約束したっけかなこの件で冗談は通じひんぞダメだ ビスダメキャラクチキータのセスマンなんだなぐらねえのかまあやれるわけないけどな。そんなことしたら お前はあの暗い場所に逆戻りだそれはやだろうからなこれがお前の戻りたがってる世界のやり方だよヤクザがお前みたいな金づる簡単に手放すわけがないだろうどうだやっぱり仇の方がいいんじゃないか どうした あ<笑>あ<笑>冗談だよいや意地悪言ってすまなかったな極道ならいずれそういう山を踏むこともあるお前にそれが分かってるのかちょっと聞いてみたかっただけだから引き続きよろしく頼むよ支配人。 さんの、Torval、あ, あ、そうだ。一つ忘れてた。ここのホステスにノリコっているだろう。それがどないした。そいつ明日から別の店でやらせることにしたから。ん即戦力が欲しくてさ。ノリコはここのナンバーワンなんだろうおあつらい向きかと思ってよ。コンビにはもう伝えてあるからこっちの方はよろしくな。 売ましてんなに頑何で <lightningasters>